ずいぶんと遅くまで起きているのかねいしゅーあ看一下店内店内店内何かよかい好直接出局了月の意志を宿すスターチャイルドルナかつてオリジナルワンを強奪した彼女の導きによりアステリズムのスターチャイルドたちは月の内側 その最深部へとたどり着くしかしスター・チャイルドたちを待つのは無残にも破壊され血に染まったクエーサーとかつて404特務部隊だった者たちの亡きであった。 最後の暗号をもとにやっとたどり着いたと思えばこのありさまか い, いや助けくそ、くそ、くそなんでなんでなんでだよよくもよくもまた俺の部下をこれしょ 残念だがお前では手をつかみをなきゃいけない。ほ<笑>ら、不要出来と不会死。 しっかりしてエイト<笑>よかった息はある<笑>何が起こったのかわからなかったこっちは3個正体はいたはずなのによわこれがスター・チャイルド本物の強さ桁が。 違いすぎるあとはあんたたちだけ言っておくけど今度は見逃してあげないわあんたたち全員を始末しないと私も安心して死ねないのよルナ、ね、やっと来たわねお姉ちゃんあなたを止めに来ましたこれ以上 誰かの生命を奪わせはしませんそしてオリジナル1を返してもらいます何寝ぼけたこと言ってるのよ私と同じ兵器のくせにそれとも何今さら自分は違うとでも言いたいの404特務は2機を残して壊滅随分派手にやってくれたじゃない あの機体はダークウォーカーのダークギア巨大ダークギアから脱出していたんですのね特務の人大丈夫えあその声ヒミコ嘘ナイルちゃんどうしてヒミコがこんなところにううんそれよりなんでその機体に ナイルちゃんこそどうして軍にいるの大学に進学したんじゃんんヒミコこそ研究所にいるってはいストップおしゃべりはそこまでよ二人とも積もる話があるのは分かったけど今はそれどころじゃないわあ無事かエイト もしかして私を助けに来てくれたんですか結果的にはそうなるな安心しろ二度もお前を死なせたりはしないエイト私たちが来るまでに何があったなぜ軍の随伴機がお前たちを攻撃しているそれが奪われたのハッキングで軍のサーバーとデータリンクされた機体をか おおむね先の戦闘でウイルスでも仕込まれたんだろう鉄壁を誇る軍の電子防御も内側から食い破られればこのざまというわけかなら随飯器を奪われたこの惨状も納得がいくならまずは邪魔な無人機を片付けるお前たち2人は下がっていろいやここまでされて黙って見てられないナイルちゃん そんな期待じゃ無理だよ大丈夫これでも一応は舞台のエースだから卑弥呼に助けられるわけにはいかない卑弥呼を守るために軍のスカウトを受けたんだからナイルと言ったかお前の意思は理解しただがお前たちも戦うというのならこちらの指揮下に入ってもらう分かったエイトお前はどうする ナイルが戦うなら私も戦うに決まってるじゃんそうかなら特務で鍛えたお前の腕頼りにさせてもらう任せてくださいよ先輩戦闘開始啦然後戦場三個以後兩個小廢廢 有一个宝箱然后暗行者载掉就会过关。然后有两个小菲菲在下面啊。這比较麻烦。也真的没什么人能出诶有出四只。 那就这样吧征服驱动那就做攻击技能而已 いい的 呵呵呵 ,SP 不够技能都是自我啊。 カンペキナウステア 如果要去拿宝箱的话要找一个腿最长的。呃, 呃这一格的话 ,12345678910。所以飞米子移动力 7, 飞米子两回合就可以到。其他人不行。然后慢慢盯一下。 太陽に挑むか私に任せろバラされたいのは誰これは 二十二三四五六七 行動に入るわ。あ、シー、最後のがに頑丈だな。<音><音><音> 硬邦邦。冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰冰 暴, 擊這個暴率 読むか《するか「EMC 最大」いくよ!》 他的 SP 十九啊给谁给我开始的呢五一分散器 仕事をして行くぞ ストレギア、ストラギア、あ、ぶたは、しよきりひらきです。 <笑>勝負あったなレベルアップだ破れる。 だとこれはどうかなファーストスタートしてバラされたいのは誰行くよ作戦行動に入るわ。 私たちの旅は。誰にも邪魔させませまん 星が砕けるこれが星の輝き美しいダコウカが落ちるありがとうお母ちゃん最後の友達になってくれて<笑>計画をプラン B に変更やっぱ こうなるね強くなれた気がします<笑>強くなれた気がする成長できた気がするわ成長を感じますお等差差那麼大無人ズ 赤力反応の消失を確認残りはオリジナルワンだけですルナ教えてください私たちをこの場所に呼んだ理由をこんなところで何をしようとしているんですか世界平和って言ったら信じてくれるヘドが出るわねオリジナル1を強奪するために アルテミスを崩壊させて何十万人も殺したくせにゴッドリレイヤーから地球を守るためよあの程度の犠牲些細なものよ些細なことってあの時の襲撃で一体何人の人が死んだと思っているんですか人間だけじゃないたくさんの生命が失われたんです2年前のグラビティロスを生き延びたあなたがどうして 待って今ゴッドリレイヤーって言ったのええ言ったわゴッドリレイヤーアフロディーテが復活する前に私はあいつを殺さなきゃいけないアフロディーテ封印どういうこと何を知っているのそういえばあんたたちは知らないのよねいいわ ここまでたどり着いたご褒美に教えてあげる。この場所はいわば封印の遺跡。一億年前、古代銀河人によって封印されたゴッドリレイヤー、アフロディーテのね。ゴッドリレイヤーが、ここにファーストスターのくせにそんなことも知らなかったのまあ、天体馬鹿の無能なファーストスターじゃ知らなくて当然か。<笑> いくつか不可解な点はあるがお前の目的は理解できたゴッドリレイヤーを撃つそのためにオリジナルワンを強奪し私たちを招き入れたのかそうでも呼んだのはお姉ちゃんだけであんたたちは呼んでないんだけどねしかしなぜだゴッドリレイヤーの存在を知ってなお自身で撃とうとするなぜ私たちを GT ラボを頼ろうとしないこれは星の家で犠牲になったみんなのためにも私が成し遂げなきゃいけないのじゃなきゃみんなの死が無駄になるもの星の家犠牲またです私の記憶とルナの言葉がまたかみ合わない あなたがどのようにその事実を知りリレイヤーに取り入ったかは気になるところですがそれよりも問いたいことがあります封印とは何らかの事情により打ち倒すことが不可能な場合の問題を先送りするためのいわば緊急処置こやな地球の文明よりもはるかに高度な文明の人々ですが倒せなかったゴッドリレイヤーをあなたはどのように倒すつもりなのですか そしてそのゴッドリレイヤーはこの遺跡のどこにどのように封じられているのでしょうかへえただの肺がん用ロボかと思ったけどなかなか賢いじゃないいいわ教えてあげるアフロディーテを封じてるのはあれよ半透明の 青白い立方体ですねなんだあの箱が放つこの重力反応は恒星いやそれ以上だきっとゴッドリレイヤーを倒せないと知った古代銀河人達は超重力の檻に封じたんだ正解重力の檻という表現も含めてね あの小さな箱の中にアフロディーテは囚われているわ。超重力に潰されることなく、今もその中で彼女は生きている。だからリレイヤーは欲しているのよ。この箱を開けるための鍵をね。それが、オリジナルンオリジナル1が古代銀河人の遺産なら、箱も同じ。なら、直接開封する術がなくても、 手がかかりはあるかもしれなないいじゃないでもそれはリレイヤー側の都合私の目的は初めからアフロディーテをぶっ殺すことそうあの封印隊ごと私はアフロディーテを消滅させるわ<笑>サンちゃん急いで脱出もう時間がない急にどうした卑弥呼ルナちゃんが。 ゴッドリレイヤーを倒す方法が分かったのルナちゃんの目的は封印を解くことじゃなくてゴッドリレイヤーを倒すことならあの箱は開ける必要がないのそしてあの箱がこの宇宙のものである限り消滅させる方法が一つだけ存在する何ですのそれはブラックホール ブラックホールなら押しつぶしてくれるかもしれないしそれが無理でもリレイヤーの手の届かない場所に葬れる正解よファーストスターまこれだけヒントをあげていればいい加減気づくわよね確かにそれなら可能だけどブラックホールなんてどうやって可能よオリジナルワンと 軍の超重力推進装置この2つがあるこの状況ならねブラックホールは超密度の重力場確かに理論上超重力推進装置搭載の機体ならブラックホールを生み出すことは可能ねでもあくまで理論上の話に過ぎないわオリジナル1の進化は高度な G 粒子制御能力といっても過言じゃないわ問題は 構成以上の重力場を生み出すパワーもちろんオリジナル1のステラドライブだけじゃ出力不足でも軍のおかげで補うことができたわだからわざと特務の人達を招き入れたんですね出力で劣るレプリカとはいえ数だけは持ってるのよ有効活用しない手はないわおまけに クソ ジ, ュジーの生み出した忌みごも処分できて一石二鳥ってねそしてオリジナルワンと特務の機体に搭載された超重力推進装置によって生み出されたマイクロブラックホールは月ごと飲み込むかそんなことをしたらあなたも飲み込まれてしまうんですよ分かっているんですか自分の生命をどう使おうが 私の勝手それに飲み込まれるのはあんたも一緒よ<笑>私は星の家でのことを一生忘れないこの遺跡ごと忌まわしき記憶と一緒に消えてなくなりなさい危険ですオリジナルワンのステラドライブがまもなく臨界点に到達します それだけではない。特務の機体に搭載された超重力推進装置もフル稼働を始めたオリジナル1を中心に G 粒子が集まっていくそれってこの後どうなるんですの !?128 回の演算と256回のシミュレーションではオリジナル1によって高性級の超重力場が形成されるやがてそれはマイクロブラックホールとなり月そのものを飲み込むだろう 你们知道把月球变成黑洞化地球会怎样吗不要闹了好不好啊模拟战打一打。 所以那两个位置可以派自己的单位出场这才像话哦出级。 哦没有宝箱啊哦，然后把敌人全部消灭掉就好了。 先来一刀是一定要的我我的 オレ動はクリアです 私は私、誰の代わりでもないわ。太遠了也没有办法了。可以召喚一台把機给敌敵人去打波就浪費時間。 无是是是是是是是是是是是是是是是 イキマスヨダカ。たちのん狙ュー狙ーちゃ察機ゃん。 坦克只要持续帮大家回血他就可以维持高的仇恨值。应该没有问题。呃多四滴。 成長を感じます完璧な仕事をしてあげる支援するわ 解尝常好多哎呦哎呦乱乱跑 まだこの旅をやめるわけに強くなった気がします。 オーミジクなヤツねこれはどうかなファーストスターとしてあげていくよいきます 私は私誰の代わりでもないわ。アバンパーキー。行きますよ、ヨダカ私たちの道を切り開きます。これでいいのかな綺麗に一掃しして差し上げますわ 私にシニツ うん、どうしたの 有的人也是很多人对吧他是他的人他是他的人是他 私の出番ですかね。援護しますが。獲物はどこだ。私はそうのるつもだ。打撃強の地方、就是可以把敌人拉过来。<笑>太陽に挑むか。 然后就是柔くよ！九九九血也刚好九九九 大概就是这样准备一下我们应该也累积了不少的元素不够哦七百 二阶职业真的就都很贵啊没什么好点的欸他就是随便点一点的范围治疗 太阳的恩惠消耗 SP 减二十五强化者范围攻击提升中他有一个 技能叫补给补给就是可以回 SP 范围补给补给在这最近在这然后点这条路点过去 范围补给是这一个就他没有范围攻击提升 道具专精哦恢复效果加 10% 现在点技能按蘑菇头难推弹向刃是战斗后还会增加自己的防御 这不到范围。 大概是这样可以换职业了这个还是点不出技能嗯他的指令的技能反而比较少是怎样 攻击提升小恢复跟治疗是15。攻击提升中一次提升两阶这个效率会快不少。 特务没有攻击技能但是有 buff 技能这个 buff 技能是原本也有的干扰者应该还没有技能只有一个攻击降低中 这样吧被动技能反击加十趴，还没有点出新的 嗯拦截恢复技能射程加二 恢复技能效果上升好像没有那个可以增加恢复技能的范围的对啊哪有那么爽的事 好那我们到这边